夏至さんはですね半年経っております<笑>あらあら早いですね半年がもうー、まあ、いろいろ私もびっくりさんでございますけれども半年経つのが本当早いはいさあではセスターのね、えー、この動画さん見れるかなちょっと待ってくださいあこれで見れるんじゃないでしょうかあいいです はい、いありがとうございます。では今日も早速始めてまいりましょう、えー、いつもですねネーターありがとうストレッチやってみます。あの、いろんなね、イベントを私やっておりましてこちらの方に飾っております、えー、こちらが タ, タパン、あの自宅でパントマイムができるタクパンでございますよこれ6月2 0今度の金曜日もございます<笑> 何日でしたか27 日, 日の金曜日、ムーンウォーク2やってます、はい、そしてドキドキマイム、こちら、親子でご覧いただける公演、こちらの方はですは、ね、7月23、24、そしてこちら、マイムリンクのマイムアルバム、7月2、3、イベントめ白押しでございますよ、ぜひぜひ、ぜひご覧ください。 と、はい、ということでおはようございますさあでは早速いきましょうビフォアをチェックいたしますストレッチは、ね、ビフォアアフターあちゅュンさんおはようございますさあここからやっていきますよ足を前に出していただいて、えー、両足の状態をチェックしていきます両方の手を前ですはい、たーさあ今日のボディの感じいかがでしょうか、まあ、シスター今日ね朝動いておりますはいおはようございます、はい 動いています。ちょっと下の方に来てますね。はい、膝裏どうでしょう腿の感じの張りはどうでしょうちょっと覚えておいてください。はい、それでは左足さんの上に右足さんを乗っけねって、足の指さんを横に開いてグイグイ動かすのからいきたいと思います。はい、では行きましょう。声出していきましょう。愛イセル大好きありがとう。2回言うとエイトカウンター。 ほぼ8カウントで、そのもものあたりに来たらツーエイトになりますけど、その時はお声掛けさせていただきます。はい、では指を横に開いて縦にするところから、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、お隣の指。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ボディも動かしてね。はい、せーの、愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き、お隣の指。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指じゃなくて、手と足を握手、手と足反対な、反対の手と足ですね。はいでは、足の甲をですね、がっつりお持ちいただいたら、足先をぐいぐい動かします。せーの、愛してる大好き、ありがとう。 土、はい、まず下側をガツッと持ったらイねじりますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き継続は力なりはいくるぶしを持って足を振りますせーの愛してる大好きありがとうボディーごとをゆすってね上下愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス はいでは膝を立ててくるぶしからあくるぶをがっつり持っておいてつま先をねじって足首を回します肘から大きく使ってボディごとせーの愛してる大好 き, あ り,、ね、大好 き, 大好きありがとう、はい、笑顔でね愛してる大好きナイス反対回し愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でね はい、では手を離して足振りです、せーの。アイセル大好きありがとう、アイセル大好き上下、アしてル大好きありがとう、アイセル大好き足だけ振り、アイセル大好きありがとう、アイセル大好き左右、アイセル大好きありがとう、アイセル大好きナはい、ではこの足を横に下ろし右足さんをふくらはぎさんの方、下に下ろします。あ いい右足をふくらはぎさん、上側ですね、反対側をグッと、左足を後ろにあたんではい、グッと体重かけて、ぐいぐいほぐします、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス、ちょっと、うちの床さんが、きしんでる、はい、ちょっと、移動、はい、膝のちょっと上、ケッイさん、愛してる、大好き、ありがと。う。 いつもこの場所に座ってるからでしょうかね、はい、では膝の内側、ももの内側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でナイス。はいでは両方のお膝さんを立ててひっくり返しますよ。右のふくらみ、外側さんももみます、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。声出して。 愛してる大好き笑顔でねはいでは右足を膝を立てますふくらはぎさん右のふくらはぎさん下が親指さんたちで押しますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス膝のちょっと下ですグーでグリグリ動かしますせーの愛してる大好きありが笑顔でね 愛してる大好き、盛大に。はい、ちょっと上です、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で幼まわりをぐにぐり動かします、せんの。愛してる、痛い、大好き、あり。人差し指のとんがったところでやってます、大好き、ありがん、ナイス。はい では、ひも桃の裏さんです。桃もも裏をぐさっと4本指やったらゆすってください。桃もも裏優さん優さん、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。ナイス。はい、内桃さんがっつり持ってゆすります。せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。 はいも、もう外さんもがっつり持ってゆすります、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、痛い、大好き、ありが、ナイス。はい、では、膝の裏さんに4本指さんをぐさっとさしてもみほぐします、せーの。愛してる、大好き、膝裏もみほぐして、はい、愛してる、大好き、笑顔でナイス。 膝持ち上げて膝下をぶらぶらしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きもう一回下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、ではこの足を伸ばします の上さん で, す肘でもいいし両方の手でもいいですよ。もも上を全部ほぐします。せーの。愛してる大好き、盛大に。いたたた。愛してる大好き、ありがとう、えっと。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で。そうここからはツイートやってます。ではつま先を膝内側です。ももの外側さん。 つま先をね、内側に倒しておいてやってください。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ストレッチ。はい、愛してる、大好き、毎日できると嬉しいな。シスター、本当嬉しいです、これができると。愛してる、大好き、ありがとう、本当、ああ本当毎日は痛 い, いんですよ。 ほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる今週勤労できるかなえ？できるかなはい、では右を畳みます。はいはい。さあ、では右の腰骨のところ、手をかけてグイッとボタしたらグイグイほぐしますもうこう、腰横グイグイせーの 愛してる、大好き汗かいてきたねはい、愛してる、大好きワンモアイドはい、愛してる、大好き笑顔でナイスはい、愛してる、大好きありが、いいですはい背筋を伸ばして左膝さん、骨盤転がしてね左膝さんの横に左手右手さん、右腰骨盤を大きく転がします はい、後ろに取った行った時は C の字背中を丸めるで、えー、前にした時は後ろ背中側に C の字ができる感じはい、では後ろからいきましょう盛大にせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好き盛大にはい、愛してる大好きナイスはい、では左手さんを左腰の横右手さん右の腰 骨盤をねじります。背筋をぐっと伸ばして骨盤ねじり、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、思いと、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、右足終了。両方の手、頭の上で丸、いいです。ご処方ください、せ さんのチェックです右足さんの、ね、右手さんせーのどうぞ。おいっぱい降りましたよ左手さんはまだちょっと高いです右手さんいいですお膝の位置どうでしょう右膝さん下がりましたももも広がりました、うん、右と左の差が出ておりますねいかがでしょうかちょっと休憩はいご自分のポジの変化があった方はあコメントお書きください<笑> 変化がなくてもコメントお書きいただいても全然 OK です。さあ、水分取ってください。どうぞ。うん、いや毎日ね、このありがとうストレッチができる。毎日できる状況が私はとっても嬉しいです。まだ毎日できてないけどね。でも、明日もできますえ。明日できます。明日できますので。ね本当毎日やりたいね。 えー、この「ありがとうストレッチ」の時間が私の癒しの時間ですよ。<笑>あの本当これができるとほっとするねなんかねはいでは皆様ボディーさんいかがでしょうか<笑>本当はね朝昼晩やりたいぐらいですよ<笑>まあ1日3回ぐらいやりたいぐらいですけどねさあそれでは、えーえー、ボディーさんの調子はいかがでしょうか 反対側へ行きましょうか？左足さんね。今日はね夏至さんですよ。夏至さんえー、2022年の夏至さん、夏至さんが来るとね。シスターね。ちょっとね。あのちょっと寂しい。なぜならあと冬至さんに向かうでしょ。こっからもう夏から冬至さんに向かうの。冬至さんが来るとまた盛り上がるんだよね。<笑>気分が。<笑>まあまあ より熱い方がお好きだからですね、まあ、いろんな方いらっしゃると思いますさあでは左足さん行ってみようおうはい右足さんを伸ばします左足さんを乗っけます指先さんを横に開くのから声出していきますよせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でお隣の指せーの」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう笑顔でナイスはい、では手と足を握手ぐさっとどうぞはい、足の甲さんをお持ちいただいたらつま先さんをねじますつま先ねじりせーの愛してる大好きねじってね、はい 愛してる大好き声出してねはいでは土松の下側をがっつりお持ちいただいて足先をねじりますせーの愛してる大好きがっつりねじってねボディごと愛してる大好き笑顔でナイスはいではくるぶしさんを持って足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい上下せーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね千代子さん右足伸びましたねよかったですはいではくるぶしねコメントさんが届くまでちょっと時差がございます非常に大きく回しますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き反対回しスタントマン届くのに時差なんだねきっとね はい、非常に大きく愛してる大好きありがとう笑顔だよね愛してる大好きナイス。はいでは手を離します足を振ります。せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き足だけ振り。せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きありがとの後に両手両足振りはいチャレンジコーナーセスーを伸ばしますボディを倒します両足アップ両手アップ盛大に振ってツイートせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き両手両足チョキのポーズチョキはいいいですはいっと ナイスです。さあ、ボディのキープいかがでしょうか。ここで体幹を鍛えておりますよ。腹筋さん、背筋さんね鍛えております。はいじゃあ左足さんが前、右足さんが後ろでございます。はい内ももふふくらはぎ内側グイグイほぐします。せーの、愛してる、大好き、いててて、はいありがとうございま愛してる、大好き、いいですね。 ははい、でちょっと上、結界さんですね、体重乗っけてほぐします、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、はい、内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き。あら、内ももさんが、おいたい、愛してる、大好き。内ももさんが、いたいですね、はい、ありがとうございます。 っててていいただいて反対側にひっくり返して左足さん、ふくらはぎ外側さんせーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でね、はい、左足さん、ふくらはぎさん立てて、右足さんは下にしまってください、はい、ふくらはぎの、えー、っと親指さん、両方の親指さんでふくらはぎ下側ほぐします、せーの。 愛してる大好き声出してねはい愛してる大好き笑顔でナイス、はい、膝下さんですグーでゴリゴリしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上グリグリ膝の上ですせーの愛してる大好きある意う膝のちょっと上もも側ですね愛してる大好きありがとう膝の上って真、まあ、上じゃなくて膝よりもものちょっと おーももの方ってことですはい、ではお皿周りひざんのお皿周りを人差し指でグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してるいただきたいはいありがないせ、はい、ではふくらはぎちゃんじゃなくてももの裏側さんもも裏4本の指がっつりさして揺すりますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でねももの内側さんせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で外側さん愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではその足を伸ばして違います膝裏さんせの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きな椅子。はい、お膝を持ち上げて、膝しゃぶらぶらです。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、手の位置をちょっと下にずらします。ずらしてもう一回同じことせーの。愛してる大好き、ありがとう。汗かいてきましたね。はい、では手の位置、ちょっと下にずらして、せーの。 愛してる大好きよ<笑>愛してる大好きなイツじゃあ汗だくになってきますはい、ではお膝を下に下ろしてひじいおんちょっと汗だくなので扇風機さん失礼します扇風機さんよろしくお願いしますじゅん 愛してる大扇風機さんにありがとう。ワンワン愛してる大好き。ああ、今もの上ほぐしますよ。愛してる大好き。笑顔で、今ね、扇風機さんもおしゃべりになってます。はい、では、左の腿の上に右のくるぶしさんを乗っけてぐいぐいほぐします。せーの、愛してる大好き。ありがとう。愛してる風が吹いてます。<笑> ヘアが愛してる大好きありがとう愛してる大好きなイつはいこの足を下ろして左足さんを後ろにたみます背筋を伸ばします骨盤左の腰骨ぐっと体重かけてぐいぐい伸びますせーの愛してる大好き扇風機さんありがとう愛してる大好きアーリーン思い出 えー、と正体にどうぞ後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でわもえた愛してる大好き汗だくですはい愛してる大好き笑顔でねはいでは右の 右, 右手は右の腰の横左手は左の骨盤さん腰を大きく回します骨盤の一輪せーの愛してる大好きありがとう 骨盤にねじってね。愛してる。大好き。ありがとう。背筋を伸ばして愛してる。大好き。盛大にナイスです。はい、では最後両足骨盤転がしです。マットさんを畳んでね。座骨さんを守る方は守ってください。マットとか座布団さんね。畳んでください。なんならね。座骨さんを守ります。はい、足は腰幅より少し大きめに開いて肩幅ぐらいね。 背、は、筋、い、を伸ばしたら、ももの後ろをあちょっとガッツリ持って背中も丸めるのと伸ばして前に倒すのと両方いきます。後ろからせーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔で大好き。ももは愛してる大好きありがとう。愛してる大好き扇風機。 はい、背筋を伸ばして、はい、骨盤を大きくその場で動かすクイックですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエド愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、では最後いいですポーズ決めますよ今日もバッチリできました背筋を伸ばしてボディを後ろ両足アップどっちかの足アップ両手を頭の目で丸画面の方を向くいいですご賞味くださいせーの いいです。バッチリー。はい、足の位置を変える。<笑>はい、両手、両手、両手。ありがとうございます。今日は弟子さんですよ。はい、ありがとうございます。はい、ビューティフルです、皆様。はい、今日はバッチリできましたでしょうか。お膝をね伸ばして、まあ こ, このようにしてボディをキープっていうのも全然ありですよ。あの。 あの背筋を伸ばす、ももと寄せるっていうね、こんな感じでもよろしいかと思います。はい、そう、今日は弟子さんですよ、私ね。ありがとうございます。あやちゃん、弟子さんのね、コメント、ありがとうございます。さあ、では、チェックいたしますよ。正午には。ん あ, あ<笑>お仕事ね、行ってらっしゃい、あやちゃん。はい、では、両足を伸ばしていただいて。 はい、では、えー、チェックタイムです。左足さん、どうぞ。もう入っいきました。右足さあ行きまし た,、はい、ましたね。左行きました。はい、お膝の位置も良い感じで落ち着きました。ももさんも下がりました。はい、ではボディの変化いかがでしたでしょうか？どうぞボディの変化を。ね、一言コメントいただいてもいいです。はーい。では今日もね。 えー、ありがとうストレッチさん無事終わりましたちょっと扇風機さん黙っていただきましょう扇風機さんありがとうはいではですねシスターのちょっと告知させていただきますはいこちらシスターの夏休み特別公演ドキワクマイムでございますこちらドキワドキドキワクワクのパントマイム公演。 えー、大人から子供までで楽しめる公園す日程は7月の23日土曜日と24日日曜日時間は10時半からと1時半からと2回両日とも2回ございますあの本当に楽しい公園になってますのでこちらの QR コードさんの方からどうぞお入りいただいて、えー、ご予約ください えー、シスターは、ね、グ, ラーーここここグランバルーンというチームで出ておりますグランバルーンというチームでシスターとクニモン<笑>クニモンとシスターが、えー、グランバルーンというチームですぜひ見に出してくださいあのお友達の、ね、お子さんとか、ね、お友達とか、ね、あとはあのお孫さんとか、えーえー、親子の皆さんをぜひお誘いくださいお願いしますドキバクマイムでした はいそしてです、ね、もう1つはマ イ, ム、はい、こちらマイムアルバム、こちら7月の2位、2日と3日でございます、間もなくですよ、もう間もなくです、ぜひこちらの方もご覧ください、あの本当に大御所さんたちがいっぱい出てます、シスターも大御所の1人に数えてください。 自分で言ってますけど<笑>はい、えー、まだ、あまあまあ、どちらもスタジオエヴァでやってます新宿新大久保スタジオエヴァシスターのスタジオですやってます是非見にいらしてくださいはいということで、えー、今日もいいですストレッチい い, いいですストレッチじゃなくてありがとうストレッチね部長終わりました本当にありがとうございましたご参加ありがとうございました素敵なね月資産の一日をお過ごしくださいあの 明日、富時からまたあります、ご参加ください。今日もありがとうございました、ごきげんよう、皆様、コメントさんの方はいいでしょうか。はい、では、皆様、良い月んの一日をチューズでお過ごしください。ごきげんよう、ハバナイスデイ、ナイスチューズで、チゃオ、バイバイ。